神奈川県人権ケアセンターです先日6月28日にアベマ TV でですね ネットで広がるブラック差別学校教育に課題というようなそういうテーマでブラック出身者への結婚差別破談にされた人、羊を明かせぬ人当事者の苦悩とか、まあ、そういう番組をやったんですね、これについて、えー、話してほしいということなんで、まあ、そのリクエストにお答えしてお話しするんだけども、まあ、毎回同じような人が出てきて同じような話をして同じことを繰り返してるなと思うんですよね。例えば NHK のののババリバラなんかもねこの部落関連のネタを 扱う定番のテレビ局なんだけどもでも出てくるのはね、可岡さん人脈で、同じような話をしてますよね、ABEMATV も何回かこのブラックネタやってるけども、まあ、出てくるのは川口泰史君とその周辺の人ばっかりです、だから話してる内容っていうのも毎回同じようなもんだし、でそして、えー、ヤフーのね、ニュースのトップに乗るんだけども、もうヤフコメ民が、うん、ブラック問題。 ね、解決しようとするんだったら、もうこんなんやらなきゃいいじゃないのと、ブラック差別をね、えー、助長してるじゃないかと、こうやってね、取り上げること自体がっていうふうにね、まあ、ネタを起こすな論を展開するというね、毎回毎回そのパターンで、もう全くもって学習してないと、番組のテーマっていうのはね、もうちょっとテレビなんかも、童話問題扱った方がいいんじゃないかっていう話なんですよね、まあ、僕としては別にね、それは扱うのは別にいいと思うんですよ。うん だけど、田村さんがちょっとね、本音をね、何かを恐れつつ本音を漏らしてましたね、ブラック問題をやるって言ったってね、まあよくわかんないから、うかつな発言をしてしまって、叩かれて炎上してしまうと、そういうことが過去に繰り返されてきたんで、そしたらもうテレビとしてはね、一層のこと扱わないっていうことになってしまうんじゃないかと、まあそういうことです、ま あ, あっちし行ってしまえば、解放同盟が信用できないっていうことですよ。 いくらね自由に発言してくださいって言ったってみんなそんなわけないじゃないですかねそれこそなんかね朝鮮民主主義人民共和国が民主主義だって言ってるようなもんですようそ、ん、なわけです形だけの自由じゃないですかとで北斗の県のね一シーンでなんか悪人がですねその家来にこう世話させててね まあ、すごいデブの悪人がで俺のことをブタだと思っただろうとか言って部下に言うんですよね、で部下はいやそんなこと全然思ってないですって言うんだけども、まあ、その悪人の方はいはちょっとはちょっとは思っただろうって言うんですね、そしたら家来がです、ねまあ、ほんの少しって言ったらもう途端そのデブはぶち切れてです、ね、俺はブタじゃねえって言ってぶっ飛ばすわけです。まあ、だから解放同盟のやってる ことっていうのはやっぱそのレベルのことなんでとても信用できないっていうことなんですよだから田村敦さんが言いたかったのはそういうことですでもう一人ね、えー、夏野武さん、まあ、この人はね近畿大学の教授近畿大学ですよ、うん、情報研究所所長だそうなんですけども、まあ、その人がですねブラック民っていうのはこの身分がね江戸時代に作られたと。 民衆の不満をそらすために仮想身分が作られたって言ってドヤ顔で話すんだけども突っ込み入れられるんですね川口靖君に、えー、いやそれはその古い研究ですよっていうことをね言われるんだけども、まあ、その辺りからしてもねもう学習が足りてないっていうのがよくわかりますよねそもそもブラック問題テレビでやれって言ったって知識がないわけですよねだからその知識のなさと解放同盟 対する不信感、そういうものについて払拭しようっていう努力を全くしてないわけじゃないですか、まあ、今まさにね、その解放同盟がものすごい集団で個人に対して訴訟をしているわけです、これを見て、自由に話そうなんてできますかっていう話だし、じゃあ、その学習してちゃんとブラック問題理解しようとしたってですね。 そもそも部落の場所を調べたらいけないっていうんだから、じゃあ、そういう制約がある中で、じゃあ、どんだけのことを、どんだけの知識が得られるんだっていう話ですよ、だから解放同盟やってることは矛盾してるんですよ、だからそれで信用してもらおう っ, たって無理ですよっていうことです。 そのとにかくその議論をさせない、議論できない方向に持っていくようなことを今、今まさに現在進行形で解放同盟がやってるのに、川口康君、まあ、山口県人権啓発センター事務局長って言ってるけど、この人はブラック解放同盟山口県連の書記長なわけですからね、ねなんで解放同盟の肩書きを隠すのかよくわかんないけども、まあ、解放同盟の、ね、役員の人がそういうことを言ってるんだからね。 うん、そんなの信用できるんですかっていうことになっちゃうと思うんですだからまあこういうことはずっと繰り返されると思いますね、うん、アベマー TV いっそのこと私を出したらいいんじゃないですかその自由な議論っていうんだったらね、うんまあ、川口君も一緒に出していいですよ川口君と僕も一緒に出してで何、ね、かこう討論会をやるとかそういうことができてこ そ, その自由な議論っていうことになるわけで まあ、それもできないのに、口だけで、童話問題、もっとテレビで取り上げてって言ったって、それは無理でしょう。まあ、取り上げないこともないとは思うんだけどね、まあ、テレビもたまに取り上げてるんだけど、結局、その、あからさまに解放同盟の提灯番組だなっていうことは、やっぱりね、分かる人は分かってしまうしね、なんかこう、何か恐れつつ、発言してるんだなっていうのもね、まあ、見てる人は気づいてしまうんで、だからやっぱりね、 まあ、信用されるのは無理なななんじゃいいいかなというふうに思いました、うん、あの下の概要欄に、ね、このアドレス貼っておきますので、まあ、暇な人は皆さんも ABEMATV の, アベマ TV の、まあ、毎回毎回同じような番組だけど、見たらいいんじゃないかと思います、特にこの田村敦さんと夏野武さんの発言に注目して見てみてください。ということで、今日のお話でした。